敗北が決して折れることのない魂を築き上げる生きる明日を掴み取れ己が力でその道を切 り, 切り開けここからが勝負だ<音楽> You'd su-hop! <laughs> ありがとうございました。